楽しみちょっとしかも正解もちゃんと用意してるから。ん 正, 解はい、正解も用意はい正解も用してますから。正 解, 正解はい、はい、じゃあモノマネお願いします。いい<咳>はい、きますよ大丈夫そこ見えてるこのマス、えー、ゲームモノマネのなんかローたテーマはたはいこれ皆さんが多分知ってるもんだと思います<笑>知ってる方がわかりやすいよねお題クレヨンしんちゃん。<笑><笑> ののののクレヨンんん<笑><笑><笑><笑>し<笑>、ね、ンし<笑>ンンしししんんんちゃ、ねンンねンンね、<笑>ままままで七子お姉さははい、いい続きててた一よかと親わるよ<笑>自分の中のおじさんが出てしま<笑>小さなおじさん、そうです。<笑> はい、続きまししてままで、で。ちゃんんんなお姉さた<笑><笑>東北のエロお<笑>、ね、<笑><笑>やじだよね、ものまね言うと。 が言っっっっったたたややややつを、ちちちゃゃんん。んん、ん、だだららこううてて、てりままますす。あ巻き入ってます。あ巻き巻きすみませせいいいきょとさのどぞはい。 いい。やばいー。好きああ、次狙ってます。<笑><笑>すごい